と強く願いながら最後の踊りを踊らさせていただきたいと思います応援のほどよろしくお願いいたしますそれでは参りましょうスプラッシュモンキーズ2022いぶきチームの思いは一つこの縁 構え東海道相模の国に生まれ今般、我らが示すは歓喜の神楽。 四れ住のと春夏のごとくさあ舞い踊れあなたに芽生える息吹のご くれないの声がけ響きがけの天気になるルッキーさあさあさあさあ踊れ踊れ決して逃すな潜在しずるこのひととき